なんで何だ、化粧品的な感じでいい。<笑><笑><うか><笑><笑> だだバケタンですバケタンバケタンとバケタン、バケタン何ですかそれ何バケタンっていうのはお化けを見つけることができるあ あ, あお、はい、お化け探知機で、はい、俺らの家がお化け出るからそれやるんだスティハウスと言えば神霊の賞これはどういうものなのか ちょっと説明をお願いします。ここだと思う場所で本体にあるボタンを押すとサーチして色と音によ、はい<笑>まあ、<笑>っていあのお化けに手なしほばけしてないいかどうか判定できない。えっとあのお化けにそんな場所にピッてやってお化けがいるかどうかを判断します。そうそれでいいの。はいはいはい、<笑>バカ。<笑><笑>いや全然だってお笑い見えるもん。<笑>このバカがお笑に見える。後輩の少年だって。な<笑>んでだよ。後輩のね。設定上。青から。 赤まであって、五段階あるんですけど良、うん、い, い霊がエンジェルって書いて天使かもしれないっていう良 い, い, い, い霊から悪い霊からそんなのジャンルは来たない絶対何かはいるんだ<笑>絶対ボタンを押すと光るんですよとりあえず<笑>、うん、で、その光ってピッピッピッピッピッって止まった時の色で判断するっていうなーるねーほんでも幽霊がいるそうそうそういうことですそれでよろしいんですか そんな感じなんじゃないでしょうか<笑>お前がや れ, <笑><笑>れじゃあ進めましょうはい、はい、それではレッツバリアバリアバリ ア, バリ ア, バリア は, はいということでじゃあ早速この家の中を調査していきたいと思いますいいえでいいえ一番最初がそのキッチンキッチンバカバカバカバカバ 結構あれなんかこっち。 え、なんかつかないんだけど、あ、ついた、緑、緑、緑、緑、真ん中かな。いや、まだね。あ、ちょっとね、アップデートっぽい感じでくるんですよ。あ、じゃ、止まったらか。あ、知らなかった。ちょっと赤になった、今。 緑ですね緑です真ん中だ真ん中ですねいるかいないかちょっと気を付けてまあんま悪くはないとヤバめのところツートップを置いといてそうですねちょっとあのー徐々に段階上げていきましょう徐々エンダー徐々エンダーとか言うなおかエンんだーじゃねえんだよ初めて2階上がるこれね日本一汚い階段ですいつもこれ3つあるうちの1個の部屋に<笑><笑> 潜入していきます。これが寝床ですね。ここが寝床はいですね。青いて。はい。のこの画像に人がいる。そうで、ん、す、うん。そうやって座ってたの。うーわ、まさにそこや。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やお前。お前やばい。来てから鳥肌やばいんですよねい。いつも。<笑>チャンネル登録。高評価。よろしくお願いします。バカじゃん。バカだやばいやつ。あ、やばい。あ、さあ撃たれました。 ここも緑いかかなたんここも緑なここののここああここの前面だなるほどで、ね、ですす、ね、<笑>ここはいいう<笑>うっ感じ場所きままししょやどうなんやばいやばいやばいやばい、うん、赤じゃねえ青 紫。崎 お, おー緑や 緑, や緑やないだいたい緑やないか全緑やないやでもこのね移動してるときに映ってること多々ある あ, あ、そうです ね, ねじゃあここずっと回してだおいい。やばいよーうぇーいうぇーい俺もこの家来てからやばいずっと今んとこ三、まあ、連続三連がもうストップの、はい、あ、じゃあもう目干しいとこストップにやばいはいはいはいはいはいこの家でも一番やばいとこにいたいと思います まあちょっとね次はえ、どどど。ここですえどこですかどこですかかここここ、ねここね、あーなるほやばいぜ。 赤じゃな い, 怖 い, 怖 い, 怖 い, 怖い赤じゃない違う、ね、緑やな緑やな緑しか出ないの緑なんだ電気つけてるからですかねもう一回消して今明るかったからちょっと緑なんじゃないかっていうので電、うん、気をいつものホラーナイトのイそうですねホラーナイトの明るさにしてやっていきたいと思います ししあ別に悪い例ではないっていうこと。悪い例はあんまイス座ってないのよねこの家。ああそういうことなんですね。それいいねそ。そうそうそうそう。次ラストですか？ここ。次ラスト。わかりました。じゃあ次ラストのこれ一番ヤバいところですか？えー、ほんまに。ガチのガチでヤバい反対側じゃなくてここにそうここ。ここでその。でも結構コメント見ます。ここにいるみたいな。いっそっち。もう外でだろ。 まあ、そこだねそこはは こ, のままはははこの一番ヤバいと思われる扉のところでお願いします。いきますはい クはあおっかなあこれ言、はいはいはい、いいう<笑>今今もういいうとも一回やっってみっってうこ長いす緑緑緑 怖いなこれマジでこのジを徐々にくる感じでやった時の怖さ半端ないじゃあちょっと一人ずつ行ってみますかああ次そうですね<笑> そ れ, それ、それで赤出たらやば い, す い, いや赤以上来るよ赤以上がくるターボやば い, い,、うん、い俺、あ俺あ、そうなんですねんです動画のコメントでね、動物霊俺らは基本的になんかやばい例じゃない<笑>そうそうそうはいはいはいはい、はい、ここね、やばいっていう、うん、どうでしょう。 ああ今電子ですねはいということで、えーはい、とりあえず一周五か所ぐらい、えー、この家の中を見てきました、はい、まあ緑以上はなかったということです ね, です ね, だ, ねかだから基本的にここにいるお化けたちはまあいいお化けたちそうだね検証結果でした悪い揺 れ, れるではないそうだね、はい、考えたら最初の緑はまあまあ危ないです、ね、そうだし最初そのそこのキッチンはです ね, う そ, うねそこで落、えーまあはい、とすよ このお化け探知機その名もバケタンというもので ST スタジオさんの家の中を徘徊させていただきました、はいうん、よかったです本当にビ ビ, ビビりながら今日来たんで前回もそうやったけど<笑>前回がマジでガチすぎてとにかくでも今回もねはい、うん、編集でまた声が入ってる、はいはい、かもしれませんね はいということで今回は S T スタジオさんのうちで爆弾を使ってライブさせていただきました本当に今回は今回もコラボ本当にありがとうございます。本当に感心しました。いやいや回目か。何回目です。もう 前, 前面ですね。前面ですね。すねっちゃーえー、今回 S T スタジオさんとのコラボを記念して僕たちもプレゼント企画をやらせていただきます。何やるの？何やるの？はいということで今回何をするかと言いますと。はい。 任天堂スイッチを2名にプレゼント応募方法詳しくは概要欄に書いてあるのでしっかりと間違えないように確認してください お, ーお願いいいいい願しままますす 本当に俺らの動画でもなんかきとお越しだします あ, あ, あ, あ, あ, あ, ありがとう助けてくれてと、はいうことで、ね、今回は ST スタジオさんのお家にお邪魔しました、えー、今回の動画面白かったら高評価、チャンネル登録ぜひお願いしま す, しま す, しま す, しますそれではまた次回の動画で会いましょうしバイバイバイバイバイバ イ, イバイバイ何かもバイ